最後佐藤さんが違うすマウントの実施です。うん。うわ頑張り屋さん。あとこれ頑張り屋さんめっちゃかっこいいな。どうもサブライズです。このチャンネルは毎週一つのタテを作りまして、えー、そのメイキング映像と一緒に皆様にお届けするチャンネルです。 え今日は僕ザキーサトルで物欲しさみたいなおっさんが一人いますけど V に来まして<笑> 3人でお送りしたいと思います<笑>本日はみ桜ちゃんは普代とテーブルかお休みくお願いします<笑>よろしくお願いしますさて前回前々回とですね、はい、僕と V さんの2、うんまあ、人のフィーチャー対応をやらせていただきました、はい、まあまあ、ね, ここね強みとかスタイルとかまあポリーはいみはでい、はいまあ、それを3人4人で人して行こうという会でござ、はいまあ今回はですね、はい、その3回目最後を締めくくる佐藤さんが 違うと思います。マウントを失て、<笑>それで<笑>ボツになるかどうか決まる。<笑><笑>結構責任重いだ、ね。今回<笑>というわけで最後の締めクイズよろしくお願いします。今日はもうマネていきましょう。はいよろしくお願いします。<笑> し, します。じゃというわけでまあ今回サトルさんが主役になりますがはい。はい なんか体だけ持ってる<笑>テンションそんなに乗ってない心よ<笑><笑>、まあ。というわけで、過去の二人やったように、櫻井さんの特色をです、ねちょっとまあ、まずピックアップしていこうと思うんですけど、うん<笑>はい、僕までやっぱ強いイメージはやっぱ、まあ、体の軸をクっと回転させる。 <笑>あかんご<笑><笑><笑> で,、ね、で表すのはジンゴズキムみたいな<笑>とにかく動きひとところにほとんど止まってないみたいなで突っ込んだと同時にそれをクルッとくぐ、ねはいはい、<笑>りにする場合は地中に立つって言い出すみたいな<笑>はいはい 言ったら、ちょっと無事っぽいな<笑><笑>えでもまして下の方からぎたり上から来たりホントあの中央無事みたいな<笑>同じことタイプ別としてはなんか攻撃タイプ防御タイプな感じという か,、はい、かなってなんかそのまあカウンタータイプなかな、うん、そのザキさんってどっちかというとあの一手ずつ攻撃するはいはい。 も<笑><笑>う少し殺しに来てるなっていうイメージで、だけど、自分の場合は逆に自分が動いて動いて動いて、その中であの相手の隙をめちゃくちゃあの 探, 探して、できるまで動くっていう、なんかマルンゴーマイクとかなのかなっていうのがあって、それが何かっていうと、やっぱりそのテニスと。ラリーで いろんな誘ってそのチャンスが来た時に相手の疲れを狙う。そうそうそう。俺が相手の動きを利用するの逆に、ね、自分が生み出したら勢いを生かすみたいな。うん。うんうん、あそうだね、うん。確かに。チャンスができるまで多分動かす側で、うんうん、チャンスを自分が作っていく側で。うんうん 俺はチャンスができるまで自分が走れてるっていうその気りがすごいお願<笑><笑><笑><笑><笑><笑> い, い, な<笑>じゃあいましうか、はい、<笑>ありういます I'm <laughs> sorry. <laughs> <笑><笑>兄さん下がるとき手つくの多いよね、おいおい、なんか三点でその体重をさせてるみたいあああ点あ点ああな。 ううう感じが今の感じじ今の言ったそそかんすげえ <笑>じゃあ弾かれたら基本的にはこっちに行ったこの反動でパ<笑>ーンとした。 ね、そうそう、そう、そう。そう、そう、そう。はい、うん、ガチ牽制というか、うん、ワンちゃん落とせてきたっていう感じだよな。うん、手で落とすだけだとこのくらいな、うんですよ。でもそれが遠心と腰が使うことによって、うん。このくらいでも落ちるっていうのは遠心を使うっていう。かイメージとしてはもそのまんま、うん。<笑> や な, なんかそうか<笑>そうののんだよな<笑>あれのんだよなあやつ<笑>おお<笑><んか><笑>って<笑><笑>て止めてのことをるかなあか、うん、圧やり方っってもう目ななんですよそうそうなんですよそううずとこここれ、れ圧圧の。 みたいな。<笑> んスタッフカートでやっちゃうと流れの力がなくなるからスタッフカートが分かるんな<笑><笑>い。打った打った っったって1回以降に力をどんどん入<笑><笑>れちゃうと負けるん<笑><笑><笑>回 さ, <笑><笑> 2回さ 二人をさ聞いちゃしちゃってだからそれ見ちゃうとそれを取り入れ過去やっちゃうってさ<笑>自分とは何ぞやねん、えー、<笑>さっきのザキさん来た時もちょっと返してこれやってみようか あ, <笑>あこっちにえー、なんか嫌だなでもなんか嫌なんだよなんかやだっか嫌だって か, <笑><笑> か, か今の感じ綺麗に切れちゃうもん その体勢だったら、月か切り上げはどっちかかな、ま, あ、または0点来るかなとは思うんですけど、の場合だったら、切り上げだったら、ここまでいけるかな。ああ。検査でもまだ出るし、V ちゃんがから来た場合は、こっちもういうことか。はい、だから、あ、はあいうところみ気味ですけど、そうですね。どっちかかると、の俺の中でこの殺し、V ちゃん殺しはある。はい あの結構ラッキーな場合に入る。ブイソンと戦おうと思ったものが多分ザキさんが来たことによってチャンスが生われたから。じゃああった<笑>い。ザキさんすぐ俺の考え奪うみたいな。おお嫌だー。<笑>こんなの嫌だきたね。<笑>死なないで。<笑> いろいろ考えたのよ自分を。で、3パターンあったのよね。あよくこれで日にしてんだっていうのが。<笑>いははい、はい、い、いよく見るやつだ。よく見るやつだ、ねうん。よく見るとやつだ。 必殺技だからって見せたいやつというよりは、だただそうやってくるからそうなっちゃった、うんはい、だけなんですよ、今までやってきた。あ、もちろん、もちろん、だからこれを使おうじゃなくて、うそういう動作になるようにちょっと構築してみよう。うん、だから、それでいいんですよ、うんうん。でいいんだけど、なんか<笑>俺が嫌だ。俺が嫌だ。俺がルだ。俺が嫌だ。俺れ対応できます逆に。弾いた 真っ赤をいてて、こ、うんはあはあの時は歯<笑><笑><笑><笑><笑>にとっい気合によって、それをこっちに回ってきてから、こうしてあ。ん っ て, ってんの、まあれもう入り込みですねこれも基本的に<笑> だって動きとか技じゃなくて肩付けのこだわりじゃねみたいな気がしてきた、ね。ああだだ<笑>自分がこうだからこうってつけるよりはなんかあこうくるんだじゃあ交代をしようの方がなんか楽しい。<笑><笑>ね、このつけ方マジで怒られ、はい、<笑>るって考え。誰かがこうくるからっていうのを。 え対応するのな、はい、自分とだけの体の可能性試してるから。そう。<笑>実は濃厚結構こだわりあります、ね。え, <笑>えこだわりあるから。ある。あもう俺らやんないか、お父さん。あということですこだわりある。ま<笑>あ最初に直ったやつを<笑>怒られる時あるって。<笑>現場で休みやんないで。そ<笑>うい、ん、うそういうのいらないから。 すご<笑> い, い,、はい。だいぶってる。あ<笑>あ、スタンダードなやつだね。切る。もうこっちで頭に行って構えて、サイアを落としてから、右足右手っ端になっあ、ちょっとよく見てる。ラボってやって、に返しながら、サイア。うん。う ん, うんうん、みんな違うじゃん。そう考えると。みんな違ってみない。<笑> だもちろんサトルさんのところなんですけど<笑> や, やっぱね目線っすね。 あ、ここでこういう効果を与えていくんだって、ちょっとまあ先ほど、トークでやらせていただいたんですけど、まあちょっと、なりきってるか、なりきってるか、<笑><笑>そんな話したいな、り<笑>きってるか話あんな、いや、だから目でもやっぱ勝負しやがいっぱえ<笑><笑> や, やっぱね、俺たち二人とはね、全然動き方が違うんで、刀の使い方と体の使い方が、はい、本当もうこの、兄さん、すごいシャッター好きだけど、自分一手でシャッターしてるんで、ね、体と刀って。<笑> 体が消えながらそこに刀が追いついていくみたいな体があったところにこう自分と刀でシャッターして勢いを生み出してるみたいなすごい対応してるからそこ見てほしい、えー、なんか初めて気づく自分とかも結構いたりしてまあ2人が話してくれたことに対してはそうだったんだ気づくこともあったりしてるの で, でまあどこを見てほしいって言ったらその中で、えっと、まああんまり作り方が多分独特なんですよね あのこんなことは絶対ありえない作り方だけど、相手のなんか、えっと、やりたい手を手に対して、俺が対応していくっていう感じで、どんどんその作り上げているので、どっちかというと、自分のフィーチャー界ですけど、お2人がどういうふうに動いて、それに対してどういうふうな対応してるかっていうのを見ていただけたら幸いですなるほど、はい、ありがとうございます。 お疲れ様でしたでは、まあ、サト藤さんのフィーチャー会が無事終わりましたね、はい、そうですね、えー、じゃあ、ちょっと今回の主役、佐藤さんからちょっと伺ってみましょうか改めてこういうふうにあのやらせていただいて思ったのは、やっぱりその絶対に当てちゃいけないなと か, だとか、まあ、あとはその、まあ、お芝居なんで、しっかりとその役でお芝居するとかっていうのは、うん、当たり前のことなんだけど、それを、まあ、気づけたからっていうふうには。 思いまね、うん、はい、いやでもマジで兄さんのやってることって本当体の動きよりはこだ縦付きのこだわりの方がでかいなんてうん、ね、あーって思いましたね、うんうんはい、目けかあかあメイクかこれで相手を操作してるかはいあ、はい、あ知らず知らずで実中にはまってたい。<笑><笑><笑>そうかもしれないですねま<笑>、はい、あこれで3人やりましたけど、はいまあ、結構みんな堀さんげてると分かれてました だいぶ分 か, るかもしれした、ねうんまあ、我々にとって大変意義のある会談そうですね、はいはいはい、じゃあこれをね糧にしてまた、はい、いものをもたらすので今後も努力してまいりますので、はい、よろしくお願いします